こんにちはレオですこんにちはザックです今日は遊戯王の対戦動画やっていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします、はい、じゃあどうぞでこれらっていいのああいいよいいよゆか<笑>もいますじゃあダイス振りましょう運命のダイスロー ル, ロール4相性もう一回ダイスロール6一。じゃあ高校もらいます私の先攻あドロー何になったっけないよで、ュエルマジックカード愚かな枚数を発動 どうぞ俺はデッキからレッドアイズブラックドラゴンをこっちに送るな<笑>んでそんな可能性欲しい、ね、<笑>ここにねモンスターを設置する<笑>よしターンエンドですオッケー<笑>マジでマジで大丈夫<笑>じゃあ俺のターン、ドろう<笑>じゃあレタイズ自体発動コストでまずレタイズベビードラゴンをこっちに送りますチェーンもないじゃあレタ、えー、イズ魔法トラップを手札に加えます<笑>レタイズ ス, スピリッツを手材はいはいしはうは発動 うう<笑>さっき見た血に伏せられたこのカードをちゃんと警戒してくれ<笑>ちゃんとリクレーモン墓地に送ります<笑>、えー、その後リクレーモンのタントをはいでからデーモンカードを手札に加えますデーモンの桐を手札にそれじしょうかバッブフェイズはいデーモンの桐でセットモンスターに攻撃このセットモンスターはマスクドドラムをはい果たしています、はい、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られる時どかなって思う役いかな ドラゴンクモンスターを一体たい特殊勝負、はい、マスクドラゴンマスクドラゴン特殊勝負へえーじゃあ3つドラのカードの前にセットしてパターンエンドはい別に今のマスクドラゴンなくてもよかった気がする俺もそう思う小野<笑><笑>ロとはいこのマジックカードで、ね、レッドアイズフュージョンを発明するおおようぞ。 自分の手札デッキフィールドからリオモンスターカーンで決められたモンスターを墓地へ送りはいトップ召喚するデッキからレッドアイズブラックドラゴンとあとデーモンの召喚を墓地に送ってあれろあらわれろブラックデーモンドラゴンデーモンズドラゴンブラックデーモンズドラゴンすごいお墓地これは欲しいフ<笑>、うん、たバトルフェイススタートステップえーとクリームレッド発動 こ、はい、のカードが表側表示で存在する限り相手は攻撃宣言できません永続永続トラ痛ねずるくないこのカードを1枚セットしてターン終了はい、じゃあターンもらいますよしよしああいいですよ、ね、通常召喚トリプネーターじゃあ現れる未来を導くサーキット、えー、召喚条件は悪魔族モンスターに体。 フィールドのチェンリスネーターとデモキテをリンクバンカーにセット5枚リンク召喚現れろリンク2パーペチュアルキングデモータかわいいかわいい OK OK、うん、ですデタイズステリック発動こっちのレタイズモンスターを特殊召喚この効果でデタイズエビドラゴンを特殊召喚ーああごめん攻撃表紙さらにエンデロンスケールにペタルポーズすれば o を うバトルフェイスレッタイズベビードラゴンでマスタードドラゴンに攻撃攻撃力が1200なのでバックダメージ200を受けて戦 い, います<音声>、えー、その後レッタイズベビードラゴンの効果を<音声>戦闘で破壊された時に敵からレベル7以下のレッドアイズモンスターを特殊召喚して攻撃力300アップの装撃カード扱いとしてそのモンスターに装備します<音声>、えー、レッタイズドライトニングロータビルデーモンを特殊召喚その後レッタイズベビードラゴンを攻撃力300アップに そして装備はい。 じゃあ続けてレッタリーアイズライトゥンの状態で選ん<笑>でマスクロ ド, ドラゴンに攻撃はい。マスクロ ド, ドラゴンを破壊戦ですはいマスクロ ド, ドラゴンの効果を発動します、はい、ブラックボレジェンドを特自召喚しますじゃあンク間ズ2えー、メタルフォードにする側の効果発動します最初はレッタイズペディドラゴンじゃあこの、えー、カードを破壊して敵からメタルフォードの入ッたオーケをセットしますじゃあメタルフォードでコンビネーションをフィールド に, にしますその後破壊された はいはいえー、ごはんこれ破壊されたデッタイズデビートラゴンの効果を発動<笑>、えー、このカードがソビックカード状態で破壊された場合にできたら、えー、ドラゴンズレベル1モンスターを手札に加えます、はい、じゃあこれでブラックオークレジェンドを手札に加えますじゃあエンドフェイススクリーンオブレッドの効果適用、はい、で、えー、デメリットがあって自分のエンドフェイスに1000ライフを払いますあと7ターン買えれば俺の勝ちだじゃあ、えー、今ライフポイントを払ったのでパーペチュアルキングデーの効果<笑> えーと払った分のライフポイントの数値分の攻撃力と守備力を持つモンスター一体をッキから墓地に送りますトリックデーモンを勝ち抜ます、はい、じゃあ、えー、その後トリックデーモンを手にでパーペチュアルキングデーモンが手にパーペチュアルキングデーモンを手にえー、えー、っとマス底モンスターが墓地に送られた時にサイコロを振って出た目の数値によって効果を受けて六くから6なのでフィードに特殊も先ほど墓地に送られたトリックデーモンを特徴。 で、その戦一のトリックネームのほうがでレモンカードサーチここで加えておくのがエキセントリックネームはいじゃあこれでええのかなこっちでも勝つとそのマスクのドラムになるんでこれのターンドローン、はい、ブラックオブレジェンドの効果を活用しますリリースして働、はいてレベル7の歴史からレベル7かのレッドアイズモンスターを特殊化しますはいはい、あターンエンド <笑><笑>じゃあ、これはストロー。マイフェイズ。<笑>パーペチュアルキングデーモンの維コストで500ぐらい払います。払った時の効果はパーペチュアルキングでも使いません。はい、じゃあ、メインフェイズ。メタルフォーゼコンビネーションを発動します。はい、ただ、えーと、特に効果は使いません。<笑>じゃあ、メタルフォーゼシルバーの効果。対象メタルフォーゼコンビネーションを破壊して、はい、してまたメタルフォーゼ魔法トラップをセットします。<笑>じゃあ、メタルフォーゼコンビネーションを破壊して、メタルフォーゼカウンター。 をセットしますでその後えメタルフォーゼコンビネーションの効果デッキからメタルフォーゼスティーレじゃあエンジェルのスケールにメタルフォーゼスティーレンい、うん、メタルフォーゼスティーレの効果発動。じゃあフィーナのトリックレームを破壊してデッキから、えー、メタルフォーゼ魔法トラップをセットします、はい、これで、えー、メタルフォーゼフュージョンをセットします、うん その子墓地に送られたトリックデーモンの効果がチェーン1でにパーフェトルキングデーモンの効果まずパーフェトルキングデーモンの効果サイコロ送りまーすナイスロール2なのでトリックデーモンができない、はい、ちょっとややこしいのよりもいいトリックデーモンの効果、まあ、こいつがデッキに戻ったっ、えー、とにデッキからデモンカードをサーチデーモンパレス東の迷宮を手ザンにン加えます、はい、じゃあペンギナルでしょうか<笑>スケール ま、でなのので、でかかから7ままモモンンンンンスターが同時に召喚じじっっこいいいエエクククセントリリックデーモンをロ、ね、ししすー終わりりやめ ろ, <笑>やめろじゃあ、あ久ぶいい、えー、ズムンそうそうそう。 えー、エクセントリックデーモンの効果はい<タッ>トリプレスして発動<タッ>で、えーうん、相手のモンスターにドラゴン、うん、リクるいはいあくまでブラックデーモンドラゴンはい<タッ><タッ>あのね、えー、海外にいいうことあじゃあデモパレス悪魔の迷宮の効果発動 えー、とフィールドのレッドアイスライトニングロードエビルデーモンを対象に発と20周年エキメンボックスのプレイマーやなけどさまだ開けてないから何が入ってるかわからい、ねえー、じゃあえっと私たちはファイナ以外の気になる悪魔作モンスターを除外しますえちょ何 デーモンの召喚とかもう何年前か感じんけどじゃあいくよデーモンの召喚と、うん、レッドアイスライトニングロードエビルデーモン、うん、この2体でよろしいでじゃあ現れろランクロック 絶対デーモンとかシーをよかっじゃっっあ、デーモンのでけ じゃあ、これでのナンバーあ、に<笑>にさっき見るまで32ぐるさでまた絶対そっちに戻してみてくださいよ。<笑><笑> 番シあやややるかかかもししれれんん番ードっっぱりすげえ<笑>何でで答えそうやなうな、ん、な忘れたてクーててススリレのの維持コストでライフ払わわ俺がのかなんかこいい効果は発動ししません<笑>ナンバーズ82いや無理やってからん<笑><笑>でも当てららとか全然からんねんけどハートランドラコや <笑>あれ は, はあいやいやいやの手<笑><笑><笑>は手、ね、ジャイアンカード。 勝なかラブラゼロの上のやつなんだっけ 見ななてなかたん で,、はい、で顔をやる何かん、うん、今このラグナゼロ見て顔をやみた い, 見もっいたなアレンジメータ、えーのほうかでレベル4インカのこのキこれが思ってるラグナゼロの顔ねどう思いますか 確かわいいよね。 これ肉ににたたけされてて<笑>ここは絶対しーのーのーのうてもしようかだうでンーの上にあるな。 究極変異体のインセクトコインが出た。 あシルバーのまだ使ってないから。<笑><あー><笑><笑><笑> あのせいで2枚しか捕まらなくなったんでこいつが墓地に落ちたのでの後のものになります 4のと戻りますその後ブラックオブリジェントの効果を発動ありがとう1点をリリースしてデッキからレベル7以下のエビルディモンスターを入れること回しますこの効果で先ほどデッキみ戻 し, したターレッドうルーうタじゃあレベルのレッイズライトニングロードエビルデーモンスターハードデット使うとシンクロショットだったら大丈夫かじゃあレベル6のレッタイズライトニングロードエビルデーモンにレレベル2のレトリゾネーターをチューニング レベル8レッドデーモンズドラゴン使わないよじゃあバ、えー、ルフリースパーフェクションピンデーモン2500でレッドシンクエアドラゴンに、うん、じゃあデーモンズチョイス攻撃力3000点で戦うつきもそろえるセットです じゃあ、ラスト、でで行みんなで、ねね、ドラゴンズ・ミラーが引ければ、マジか。